皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月31日、ついに、バージョン 5.5、奇跡のカーニバルが開幕しました。しかし、これはびっくり、全サーバー緊急メンテナンスです。あと30分もないということで、レベル上限解放のクエストを慌ててやっていました。もう間もなく、緊急メンテナンスが始まるというのに、興味深いテキストが流れてきました。 ウェディは歌の声で、フクリポは子の声だそうです。残す試練は3つなので、ここから予想しますと、オーガは力、エルフは呪い、ドワーフは金といったところでしょうか絶対に違いますね。速やかに怒られてください。というわけで、この後すぐメンテなので、今日の動画は以上で終了です。続きはメンテが明けた後、というか、明日の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。